が4月10日放送のラジオ番組、キンキキー DS どんなもんや文化放送で同日44歳の誕生日を迎えたことを受けその心境を赤裸々に語った番組冒頭号は4月10日のオンエアということでございましたが日付変わっての11日になっちゃってるわけなんですけれども私どうもとつよし誕生日を迎えましたありがとうございます なかなか誕生日当日にこうやってラジオがあるっていうのも珍しいのかなって感じもします、とコメント。誕生日を迎えると、どうですかああですかと聞かれることが多いものの若い時はお祝いする時間すらなかったんで。仕事は当日もあるけど前後もあれば、なんで。いわゆる、いつもと同じような日常になるだけでしたね、と話した。 また、もちろんお祝いはしてもらうような流れだったりとか、電話だったりとか、いろいろいただいたりはしていますけど、じっくり自分の誕生日をお祝いするっていうことっていうのは、なかなか難しい人生だなってずっと思ってきてますね。と、これまでを振り返った。その上で、だから誕生日というものは自分を祝ってもらうっていう感覚は全然しなくて、 とし、いつしか親だったり兄弟だったりに対しての感謝の気持ちを感じながら過ごす日っていうかな。そっちのパーセンテージが多くて自分が何歳になったなあということよりかは、家族がいたから自分がいるから自分がいるんだっていう。そういう気持ちで過ごしながら仕事している方が落ち着くようになったっていうか、と続けた。 視覚すべての人に寄り添うような優しい言葉、成人式も仕事の関係でできなかったこともあり、そういうことを振り返ると、なかなか明るい気持ちだけではないなって感じもしますよね。もうちょっと誕生日ぐらい家族と一緒に過ごしたかったなぁとか、いろんな気持ちがこみ上げてくるのが誕生日かなって気もします。と、しみじみと語った。さらに、世の中はそうじゃないですか。 自分の誕生日をお祝いすることが好きな人と、お祝いされるのが苦手な人もいるし、お祝いされることが多い人と、そうじゃない人もいるし、別に誕生日どうでもいいわと思って過ごすような人もいるし、と切り出すと、本当に誕生日だからと、言ってすべての人が自分の誕生日を喜ぶかと言ったらそうではないようなっていうふうにも思ったりはしますけど、ね。 でも自分自身は年を重ねるごとに家族っていうキーワードは強烈に浮かぶ。そんな日が誕生日かなっていうふうに思います。と全ての人に寄り添うように話した。しかく一番の正解は自分を生きるということ。コロナ災いを経てたくさんの人にそれぞれの人生があるということを改めて学んだという号は 誕生日だからと言ってハッピーな気持ちだけじゃないなと僕は思ってしまうんですけどいろんな時間を経てのいろんな時代を経ての今ですから一番の正解はやっぱり自分を生きるということだと思うで自分の心を生きたいなというふうには思っておりますとした 続けて、いろんな人の人生があって、いろんな人の人生を今年も多くの人が優しく、自分の人生と重ね合わせながら生きていく。そんな人が今年もたくさん世の中にいればいいなっていう風に思いながら生きるのかな、とし。いろんな人の人生があるから何が正しい正しくないっていうのはわからない、っていうか。 人の人生のことに対して自分がどうこう言うっていうことはどこか違うなって思う部分があるんでね。その前に自分の人生はこうであるってことを痛いし、自分の人生をこうしていきたいなっていう風に歌っていきたいな、と持論を展開していた。ゴーの言葉にリスナーからは、つよしくんのお誕生日ラジオ聞けるの貴重だったな誕生日だからと言って、 いろんな人がいるからね、寄り添う豪君。家族がいたから自分がいる。誕生日だからこそ自分じゃない人のことを考えて過ごす。人を大切に思うつよしくんらしい誕生日の過ごし方だよね。見習わないとと思う。と深く共感するというコメントが多数寄せられた。しかく、いろんな人の人生があるからは、退場する仲間につながる芸能プロ関係者が話す。 若い頃から超過密スケジュールをこなしていたつよしさんとどうもとこういは揃って当時の記憶がないと話すことがたびたびありますがそれほど目まぐるしい日々で誕生日をしっかりと祝ったり自分に向き合ったりする時間もちゃんと取れなかったんでしょうね。そういった経験があったからこそ、誕生日は家族と過ごすこと。 家族に感謝することが大切な日だと認識するようになったのではないでしょうか。また、つよしさんの言葉は、k n g o ブスの平野紫耀さん26、岸優太さん27、神宮寺優太さん25、同世代で名優の元 V6 三宅健さん43など、ジャニーズ事務所から離れることを決意した仲間のことも連想させますよね。 四く二年半前にも、その人の人生を第三者がどうこういう次元の話ではない、と語っていた号。今回の、どんなもんや。で、いろんな人の人生があっていろんな人の人生を今年も多くの人が優しく自分の人生と重ね合わせながら生きていく。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 2020年12月の週刊朝日朝日新聞出版のインタビューでジャニーズ事務所の中でも新しい人生を選択する人も多いと問われた際には次のように話していた。無責任かもしれないけれどそうかぐらいにしか受け止めていないです。その人の人生を第三者がどうこういう次元の話ではないですし、僕が影響されることはない。 敬愛するジャニー北川氏去年87が亡くなり複数の退場者が出た後の約1年4ヶ月後にこのように語っていたわけですが今もその気持ちは揺るぐことはなくつよしさんは周囲の動きにとらわれることなく自分の人生を自分なりに生きていくつもりなんでしょうね。 そして同時に人が自らその方向へ進むことを選んだならば、それは尊重されるべきで他人がどうこう言うべきことではない、そうした思いが詰まっているようなメッセージにも感じられましたね。全能。ジャニーズ事務所を退所するタレントが続出する中、ゴーは自分の人生を自分なりに歩み続けていくのだろう。近く 近畿堂本剛吉、44歳のサングキャクーくん誕生日ケーキと爽やか笑顔のツーショット。4月10日、ゴーはインスタグラムを更新して、ソロプロジェクト a n c 1 a のマスコットキャラクターサンカークーくんをあしらったケーキを前に笑顔を浮かべるツーショットを投稿。また高一は4月9日から東京帝国劇場でエンドラスショック。 と、エンドラスショクアターナルの二作同時上演に臨んでいるが、10日に開幕記念会見を開催。同日は、ゴーの誕生日だということを記者から問われた高一は、今日スタッフに頼んであるものをちょっと届けてほしいっていう話はしました。と、相方にしっかりプレゼントを送ったと明かしていた。しっかりプレ